自分たちがやっていることがおかしいと気づかないのでしょうかどうも、政治いろいろの学部です。2021年大晦日にムン大統領による恩赦によって、実に4年9ヶ月ぶりに刑務所から出てきたパククネ元大統領。そのパククネ元大統領が、 次期大統領選挙の鍵を握るのではという考察が出てきています。ニュースポストセブンの記事を引用します。3月9日に行われる韓国大統領選が終盤戦に入り大混戦となっている。わずかにリードする保守系最大野党国民の力の候補であるユン・ソン・ギョル氏を革新系与党共に民主党候補の い、ジェミョン氏が追いかけているが、開票まで目が離せない展開だ。そんな中、前大統領の指揮が韓国で発売され、注目を集めている。昨年末、現ムンジェイン政権の御社で釈放された、パククネ前大統領の極中指揮が発売されてベストセラーとなり、パク氏の今後の言動が注目されています。そう説明するのは、コリアレポート編集長の ぴょんじんいるしだ。収賄などの罪で服役していたパク氏は、恩社と同時に、獄中で支持者と交わした手紙を、恋しさは誰にでも生まれるものではありませんというタイトルの手記として出版。その内容が波紋を広げているというのだ。手記には、大統領選の候補であるユン氏に対する恨みつらみと受け取れる心境が綴られています。というのも、 パク氏弾劾事件で検察の捜査チーム長として指揮を取っていたのがユン氏です。一方でユン氏を擁立する国民の力はパク氏がトップだったセリヌ島の流れを組む保守系政党。パク氏が今後ユン氏を支持するか否かで選挙の風向きが変わる可能性があるのです。時系列を整理するとユン氏はパク氏の捜査で名を挙げて 文政権下で検事総長に起用されるも、今度は文氏の側近の疑惑を追求。政権と対立する存在となったために、保守系野党から反文在寅の象徴と担がれたというややこしい経緯がある。状況は複雑なのだ。逮捕されたとはいえ、朴氏は保守政党の全党首であり、保守系の支持層にとってはシンボルです。彼らにとって朴氏は、 敵である文政権から政治的な迫害を受けたジャンダルクのように捉えられている。パク氏は一貫して無実を主張してきました。このままユン氏を支持すれば自分の事件を認めたことになってしまいます。一方、ユン氏を批判すれば自身の支持層が支えてきた政党には逆風となる。ユン氏にとっても大誤算だったのだろう。パク氏は現在入院中ですが、 2月には退院すると見られています。ムンジェンへの憎しみとユン氏への憎しみ、どちらが彼女にとって大きいのか見物です。パク氏の決断やいかに。とのことです。パククネ元大統領といえば、就任前は外交の天才ともてはやされ、特に韓国保守層からは絶大な信頼を受けていました。残念ながら、 外交の天才という名称からはほど遠く、実際にパククネ元大統領が残した実績といえば、告げ口外交という手法を確立したことしかありません。ちなみに、告げ口外交とは、野田義彦元首相が、女学生のような言いつけ外交をやって日本を批判していると発言したのが、この造語が生まれるきっかけとなったと言われています。 この告げ口外交にはさすがの旧民主党議員も腹を立てた模様で、岡田克也氏なども、どうして第三国に行って日本の悪口を言うのか、そういうことが日本人の感情を非常に傷つけている。言うなら直接会って言われたらどうか、と大統領補佐官に指摘したとも言われていますね。告げ口とは厳密に言えば、実際に行った悪行を密告することであり、 そういう意味で言えば、パククネ元大統領が行ったのは、継口外交なのではなく、ただの悪口外交なんですけどね。他に、パククネ元大統領の功績といえば、中国の抗日戦争70周年記念パレードに、ロシアのプーチン大統領と共に出席したことぐらいでしょうか。このパレード、アメリカ、イギリス、オーストラリア、日本などの西側諸国首脳は、 当然のことながらことごとく欠席しており、西側諸国首脳で出席したのは、パク大統領だけということになっています。これほど中国にすり寄り、それこそ靴まで舐めるような勢いで備中外交を行ったにもかかわらず、中国からの手土産げは、サード配備への出席とも言っていい、三不一言の近いだけでした。備中外交を行ったにもかかわらず、中国からは、 続国としてしか扱われず、さっきの告げ口外交についても、外遊した20カ国以上の全ての国で、日本に対して共同での避難決議、避難宣言を働きかけるも、成果ゼロという惨憺たる結果に終わっており、とてもとても外交の天才などと言える人物ではなかったのです。結局、朴槿恵元大統領は韓国史上初めて、 弾劾によって罷免された大統領となり韓国歴代大統領と同じく、極に繋がれることになりました。韓国史上初の女性大統領、外交の天才と自身をもてはやした人々が、今度はろうそくデモを起こし、そのデモがきっかけとなって罷免されるという、史上最も愚かで、史上最悪の大衆迎合政治の餌食となったわけです。言ってみれば、 国民によって獄中に追われたパククネ元大統領が今度は一転次期大統領選挙の清水を握る存在になったというわけです。こちらはヤフーニュースに掲載されたピョン・ジン・イル氏のコラムですがその一部をご紹介します。パク前大統領を取り巻く状況は自らの失勢と側近がの不祥事により韓国大統領史上 初めて国会で弾劾され、任期途中で罷免された5年前と今とでは大きく変わっている。事実、出所直前に出版された、恋しさは誰にでも生まれるものではありませんというタイトルの極中式は現在、ベストセラーとなっている。彼女の言動に国民がいかに関心を寄せているかがわかる。逆に、ろうそく革命で、パク前大統領を政界から追放し、 収監させたムンジェイン大統領は今日では国民の期待を裏切ったことで指断されている状況下にある。とのことで、まあ、これが愚民というものだと言ってしまえばそれまでなんですが、一時の狂乱に浮かれ、自らが選出した大統領をデモという手段で弾劾悲免に追いやり、その後釜が気に食わないとなれば、自らの手で 国に送ったことをすっかり忘れてもてはやす。呆れて物 も, も言えないとはまさにこのことです。ユン候補が次期大統領になった場合、洋日のために日本にすり寄ってくることが確実です。そうなると、日本国内のマスメディア、左派活動家、左翼政治家はこぞって、韓国と仲良くしようという大合唱を始めることは、火を見るよりも明らかです。